切りたんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート12になりますそれではご覧ください今回からこのパーツをやっていきますまずは全体にヤスリをかけたいと思います このパーツはこんな感じにしようと思いますデザインが決まったのでマスキングシールを貼っていきます 貼り終わったので印をつけていきますつけた印は手肉で見やすくしていきます それでは、筋彫りしていきます。 デザイン的に、ここのラインが基準になる感じだったので、最初に筋彫りしているのですが、そうすると、視点と終点が曖昧になります。なので、後で彫りすぎた箇所を埋める前提でやっています。 見えづらいですが見ての通り印に合わせて筋彫りしているわけではなく印はあくまで目安にしています。 次に前面の部分をやっていこうと思うのですがここで自作のジグを使おうと思いますこのジグは任意の角度で筋彫りしたいときに使っていて毎回細かな調整が必須になりますがこれでないとできない筋彫りもあるのでとても重宝しています を固定するために瞬着を使うので台の方にマスキングテープを貼ってパーツを接着していきます。 打ち合わせをしたら反対側も接着します硬化促進剤を使って硬化させるのですが私は液体タイプを好んで使っていますその理由は プレータイプだと必要のない部分も大量に液がかかってしまいそれがプラを溶かして触れた時に指紋跡が残るという経験をしたのでそれなら液体タイプの方が使いやすいと思ったからです2箇所が止まったのであと2箇所を止めて動かないようにします この筋彫りをする際は確実に水平な場所でする必要があるのでガラスマットを敷いてやっていきます角度を決めてしっかりボルトを締めますこれはこの筋彫り専用に作った台ですそしてこっちは。 高さを調節する板で0 1ミリから 1mm までいくつかの枚数があります。筋彫りのラインを引くのに使うのはデザインナイフの刃になります。できるだけ新品同様の切れ味のものを使います。切れ味が悪いとラインがえがみやすくなってしまうので重要なポイントです。